温泉に行くの巻で山梨県にあるほったらかし温泉に行ってきたんですけれども実はその近くにもう一つ眺めがいい温泉があるっていうことで視聴者さんからのコメントでしたんですけど今日はそっちの方に行ってみたいと思いますその名もトクトク温泉かわいい そうね、本当に本当に春気温も20度くらいまで上がって本当に気持ちいい陽気ですね春よーって感じ春なのにーって感じ 目的地までだいたい自宅から1 5 6 0キロ1 5 6 0キロっていうところなんですけど、まあ、時間にしてずっと高速使って約2時間えー、と残り41分なのでこのまま、えー、最寄りの一宮一宮ちょっと読み方わかんないけどなんとか一宮インターチェンジ まで出発していきたいと思います。 スターチェンジを降りて、えー、25号線にこれから入りまーすぷくぷく温泉に行く前にご飯を食べようと思います<音楽>、えー、でもうこの辺かな れだはい到着でーすよいしょ。 すごい美味しかったんだけど一人前がいやー結構パンチ効いてんなー小作さん苦しい。 町の要所要所に桜が咲いてるから、遠目から見るとすすごい綺麗なんですよねあの山梨の銘菓、桔梗屋さんの信玄餅、あの工場がこの近くにあるっていうことで、ちょっと寄ってみたいと思います。 お菓子が破格で買えるということなのでちょっとお土産でも買っていけたらいいなと思ってますやっぱりもう土日はお昼過ぎぐらいでもう売り切れちゃうらしいので、まあ、もしかしたらもうないかもしれないけどせっかく近く通るので寄ってみたいと思いますこれを左。 What?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 いたたいいいししままソフトプラスででございますはーいオーケー腹いっぱいじゃなかったのかっていうね。 よいしょごちそうさまでした食ってばっかりだな本当にアイスクリームユースクリーム好きさ フルーツラインってどこなんだっけ